はいどうも、風船ジャパンゆです。本日も元気に動画撮っていきたいと思います。今回の動画はですね、緊急動画ということで、あの、ほとんど編集してない状態で、皆様にお送りする形となるんですけれども、じゃあ何を伝えたいかというと、あの、サムネにもある通りですね、皆様から僕に今度やってほしいリアクション動画のリクエスト、これをね、あの、募集したいなと思ってます。 で、えー、募集期限としては、一旦はですね、えー、この2月いっぱい、これを期限として、皆様からね、えー、この動画のコメント欄の方に、これから僕にやってほしいリアクション動画の、えー、リクエストをね、どんどん上げてほしいんですよ。あの対象のね、えー、コンテンツとしては、今まではね、ほとんどあのモーニング娘。さんの、えー、コンテンツを、 えー、リアクションさせていただいてたんですけれども今回の募集についてはですね、えー、モーニング娘。さんだけではなく、えー、アンジュルムさんだったりジュースジュースさんだったり、えー、ハロープロジェクトの他のね、えー、グループの方たちの曲もね、えー、リアクション動画の、えー、リクエストとして、えー、皆様にあげていただきたいんですよで、あのー、なんでこう思ったかというとですね、えー、先日、えー、鈴木愛理さんのね え、曲をリアクションさせてもらった時だったりとか、あとは、あの、最近、アンジュルムの上国洋さんがね、マック・フルーリー の, あの CM のね、歌を歌ってる姿とか、まあ、それらを見てですね、こんな素晴らしい魅力的な方々がいらっしゃるんだなと思って、それで、ぜひともね、えっと、モーニング娘。さんももちろんそうなんですけれども、えー、ハロープロジェクトの他のグループの皆さんの魅力についても、どんどんね、あの、触れて、僕もその魅力を浴びていきたいんですよ。で、 そう思った時に、じゃあ何の曲からやり始めたらいいのかっていうのもね、僕まだ全然わかんないんですよね。だから皆さんにぜひとも教えてもらいたいんですよ。はい。で、皆さんが僕におすすめしたい曲、リアクションしてほしい曲、どんどんね、そのリクエストとして、この募集期間内にコメントとして、ぜひとも送ってほしいと思います。で、今回のね、募集でいただいたリクエストについては、リクエストが多かったものから順にリアクション動画、撮っていきたいなと思ってます。で、 あの、まあ、その途中にですね、例えば、えー、各グループの中で、えー、今度新曲が出ましたとか、何かの、えー、節目の時にね、リクエスト以外の曲とかもね、あのー、挟むこともあるとは思うんですけれども、基本的な流れとしてはリアクション動画やるときに、えー、今回もらった、えー、リクエストの結果に基づいて、あのー、順々にね、 えー、僕もやっていきたいなと思ってますんで多くの方のね協力を、えー、ちょっとお願いしたいなと思ってますそしてあのー、何といっても僕にねおすすめを教えていただきたいので是非ともね力を貸してください本当にねあの知識がなさすぎて皆様に頼ってばっかりで本当に申し訳ないんですけれど も, もうこの初心者の僕をねちょっと皆様の手で育てていただきたいなと思ってます ぜひともよろしくお願いします。ということで、皆様のコメントお待ちしてます。そして、この動画もいいねと思ったら、高評価とチャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you next time! Bye bye!